都道府県大抗女子駅伝中3ドルーリー守衛里が衝撃の区間新。練習メニューも自ら考案。楽しみな逸材が現れた。全国都道府県大抗女子駅伝、15日、竹菱スタジアム京都発着イコール9区間4295キロの3区3キロで、岡山のドルーリー守衛里、シエリ、津山鶴山中3年。 が、区間新記録の9分02秒をマーク。衝撃の駅伝デビュー戦に、沿道からは大きな拍手が湧き起こった。都王子の主役は、15歳の中学3年生だった。ドルーリーが通う津山鶴山中の陸上部の女子部員は、3学年合わせてわずか3人。主要の駅伝大会は、今回が初めてだった。 だが、最初の1キロを2分55秒で入ると、最後まで攻めのレースを展開。17人抜きの階層で順位を38位から21位に押し上げ、今後の自信になる。大きい舞台での駅伝は初めてだったけど、楽しかったです。と、満面の笑みを浮かべた。カナダ人の父と日本人の母の間に生まれたドルーリーは、 走るのが好きだった、と小学4年から陸上を始めた。小学6年時に岡山県内の大会で優勝を果たすなど、実績を残してきた。しかし、昨年の同時期は貧血の影響もあり、都道府県大港女子駅伝メンバーから落選した。そこで、しっかり栄養バランスの取れた食事を心がけて、いろんなもの食べるようにした、と食生活を改善し、 体調面を整えた。両親に陸上の経験はない。それでも、ドルーリーはネットなどの情報を出社選択。自らに合ったメニューを考え、実行してきた。スピード系でビルドアップ相当化をやったりしてラストで走れるようにしている、と得意のラストスパートに磨きを。 かけ馬んオールイチュー時代に不和性以来現卓大2年が記録した9分14秒の高タイムだけでなく従来の区間記録だった9分10秒も上回ること次元の走りを見せつけた。シドニー五輪女子マラソン7位で岡山の山口栄里監督50イコール天満屋女子ヘッドコーチも中学生の走りではないと絶賛するヒロイン候補。それでも、当の本人は